サポータータのの皆さんのですあなのでビギナーの皆さんからの感じだ と,、えー、と今回ちょっといろいろ微調整してたのはうまく動いなんかいったような気がするので今回でやった調整は今後続けていくといいのかなっていう感想を私は持ちましたで次回あサポーターの皆さんからの感想ですアンケート結果ですでなんで参加したかは前回参加したけどその後参加したか してなかったのでリベンジしに来たで人数足りなそうだから OSS 会話参加する人がしていいソフトウェア増えるといいなで社内で OSS ゲート開催するために、えー、と調査に来たの と,、えー、と OSS コミットスキルをコミットスキル<笑>アテンドで参加しましたあ今日はありがとうございます OSS 開発で他の人のコード読み書く力と技術が上がればいいなと思ってますで。会社で OSS ゲート開催して えー、開催に興味あるけど一歩踏み出せないというサポートをしてきたらいいなと思ってできたら、ね、いいな支援できたらいいなと思ったのでえっ、ー、と様子を見に来たとで体験したってことですねで開催レポートをまとめて広く発信することによりおよそ開催に取り組もうとしているサポートをしそうですねこれやっていきたいですねでどこで見たかで毎回開催メールが飛んできてるのでじゃあ今回は行こうかなってことですねで私が人足りないと言ってたからで社内で言われて。 えー、聞いたから社内で聞いたからとツイッター、Twitter、で参加し誰か参加したのを聞いて知ったであ場所貸しを頼まれたのでうちでやるんだクラウドワークスでやるんだっても知ったとインターネットのどっかで名前聞いたことがあったからで同僚と話してって行ってみようかなっていうのに参加したで立ち上げ地より知っていた、はい、うんで今日サポートできたかはサポート あ皆さんサポートできたんですね。いや、良かったです。で、満足度は満足で、不満度、すごく満足で、不満の理由は後で多分出てくるんですよね。で、想定より充実していた、充実した想定よりだったけは外れだったと、想定通りだったで、時間ですね、ちょうど良かった。おそうなのか。サポートは、サポーター目線から見ると、動かすの時間はちょうど良かったんですね。 ビギナーの人は半々短かったと半々ぐらいでしたけどでフィードバックの時間はちょうど良かった長い短いちょうど良<笑>かったまあ概ねちょうど良かったなんですかねうん人によるってところがちょっと出たって感じですかねで進行はえー、かったできてたら分かりにくいところも良かったでサポ、えーとトマでってビギナーに声かけたらいいかどうか分かりづらくて手探りだった気がしますのところがあれですよねその 不満だったのやつ で, すよ、ね、であそこですよねなんかこう毎回アドリブみたいな感じで喋ってるところがあるのであのちゃんと説明している時と省略している時があるんですよねまあ良くないなって思いましたね話が。であとはで多分そこをいつもサポートメンターっていう人がなんか回って個別になんかこにこに話すところでフォローしてるんだと思うんですけど今日人少なかった。 なのでそこら辺が手薄になったのかなっていうのを思いましたので、まあ、サポートメンターの人とりあえず全員全サポーターに1回は声かけるみたいなとかあるといいのかもしれないなって思いましたあとは説明が何が足りないかみたいなのとこをちょっと洗い出せるといいなと思いましたあとは説明ちゃんとしてたみたいな感じですねでサポートメンターは必要な時にフォローを受けたのでよかったでよくできて フォローしたので。ここで分かっ分かった気がします。ので、まあそうですよね。サポートメンターでなんとなく頑張ってたみたいなのが分かったんですね。まあ、でそこを前提でもいい気はしますね。サポートメンターもと進行役が協力することで、サポーター初めてのサポーターでもいい感じにサポートできる。でもいい気がするので、なんかそこの連携の方がいいのかなって思いましたね。今、これを読みながら。 でそれでちょょっっとやってみましょうか次回は、はい、えー、あとはあ自分も進行役できそうかここできそうかっていうのをつつもでサポートする人がいれば自分でもやれそういればいればいても自分ではやれなさそうあはいやれなさそういればやれそう一人でもできそうやれそうなので、まあ、サポートする人がいればできそうなのでサポートメンターとこう協力していい感じみたいなのに行くのが 現実的な気がしました。次はサポーターとして、皆さん参加してくれそうなので、ぜひお願いします。はい、で、その他はビギナーとして申し込みした。ありがとうございます。ありがとうございます。ユーザー視点でのお世界だったので、自分の知識を伝えられなく、だい、て、一緒に考え、そこできた。はい、多分。え、いくないク新人育成に役立てて、ぜひ行ってほしい<笑>。サポーター継続して参加する仕組みがそうですね。必要ですね。どうするといいですかね。で、えっ、ー、と、コメントから学び終えた。 どういうことを期待して何やってどういう結果を得たのかどうやって嬉しかったのかみたいなのをやってあったので学びれたねでこれを真似しあこういう学びが得るのはいいですねそのサポートするだけでサポートして終わりじゃなくてなんかサポートしたことで自分も得るものがあるみたいになるといいのでいいなと思いましたで若干手持ち無沙汰になる感じがしていたで自分が初めてお店にコントビューして随分立つのでその気持ちの気持ちなどを思い出すことができた、えー、参加も初めてできないサポーターだったけどなんとかえることができてよかったさ 不足しがちなので、まあ、詰める仕掛け必要そうですね。どうするといいんですかねっていうんですけど、まあ、なんか今日の結アンケートの結果だけ見てると、なんか次回はすごくたくさん来そうな気がするので、まあ、皆さんを信じるなら次回は大丈夫そうみたいな感じですかね？なので、ちょっと次回の結果を期待させて期待してます。はい、ありがとうございました。はい、是非、次回もこれからも一緒に oss の開発参加すると増やしていきましょう。お疲れ様です。